明日お休みなんでしょ休み休み、うん。あれ、マスターは明日で出るの。明日はね日は、もうあの、用事があって、やす、休み。二倍加熱したんですよ、うん。あそこ。なんだったっけな。小川。小川。反応の方。あのね、じゃなくてね、うんと。 本川越から、うん、えっ、ー、と、向こうに向かうやつだっすよね。なんったっけな。えんぴとこなんだな、ね、びえ。そうなんだ。うん、<笑>昨日は寝ないで野球場に行って、こっちおっぽで来るかなと思ったけど、あんまり立ったな い, いからやめとった。<笑> お互いそんな若くないから、ね、本当にね、若い時は平気だったんだけどね2晩ぐらい平気だったけどね本当に懐かしい、うん も, ううん、もう睡眠時間考えるようになっちゃうよね本当そうですうち、ん、の怒ってるから<笑>行く行くなんて言ったことないでしょ<笑>無理なんだから初めから諦んたのなんて言われちゃって、うん 今日は五時までやるの？五時まあとね十個なんですよ。来るか来なか。ちょうどあと十個余ったの。微妙な雑貨だ。うん。でもまあ一応五時までやってや、うん、来なくても帰っちゃいますけど。うん、大変料おましゃまでした。はい、いただきまーす。はい、どうぞ。はい。本当にすみませんな。 氷だけでロックで飲んでたんだけど、うん、あのなんだっけな強烈炭酸水って、はいはいはい、今売ってるじゃないですか、はいはい、あれで割るとうまいねまい、うん、甘いでしょ甘い<笑>甘いけどね<笑>その強烈炭酸水とかっていうのをや安く売ってるから買って入れてみたんですよ、うん、そしたらね飲みきつ い, いからでもいっちゃ墓いっちゃうんだよね、うんうん、あれでやると。 <笑>甘いんだよね炭酸水 ね, ね<笑><笑>風が吹いてないから助かりますうん ちょっとね。うん。でも寒くなった。なりましたね。今、うんまあ、この時期は畑はなんかやってるんですか？いや、うーん。冬野菜はなっぱとかキャベツとか。はい、ああ、うん、はいはい。そんなもんかな。うんうん。 今年はずーっと野菜高かったけど、本当も下がりましたね、うんうん。ほうれん草でもなんでもね、うん、大根でもほうれん草でも、うん。高かったもんね、野菜。ネギ大変でしょう、マスターは。今ね、ネギ下がりました。本当に下がりました。三、うん、分の二くらいになった、うん。夏、夏場の。夏場はね、もっと高かった。だってね、高かったです。 ああで2日でなくなっちゃうねあで、まあ、ありがたいことに八百屋さんがね、うん、あの箱に入ってるのを見つけてきてくれてるんでねそれでも毎日 1,000 円いくらだもんねん い, いいやつじゃないんだけどね、うんうん、あの 形, 形なんか関係ないもんね関係ないです関係ないですよ、うん、ね、うん今のあれですよ こういうとことろずっと箱で1400円で出してくれてんのうん助かりますよ3分の1だもんね4000円とかあれしてたんだでもマスターのところはネギ、他のお店より 3, 3倍ぐらい入るもんねネギはいっぱ い, い ね, ね、はい、入れるようにしてるんですけど 今、暗くなるの早くて夜ごはけんの遅いよね、うん、6時でまだ暗いんだよ、うん、今夕方いい4時半ぐらいから暗くなっちゃうもんねそううんほんとそうですよ4時近くで暗くなっちゃっ て, きて、うん、それで このところ、秋晴れってないんだよねあんまり。そうだ ね, ね。うん。年末は三十一日までやるの？そうそう。いつも三十一日まで。うん。というか一日の朝五時ぐらいまでね、うん。今年の正月の時も十二時過ぎからベラボに忙しくて。あそう。うん、今年来年とかな。うん。まあ、そのくらい十二時前全くダメですけどね。 全然売れないのも9時夜の9時頃から12時頃までは「紅、う、白、ん」とかは見てみまうそうなんだろうね、うん、で12時の1の分かねあと、うん、人がバカバカ出てくる、ね、んだよね大体そういうパターン塚田さんどうもねサブのにありがとうあと9個 いうとこありが、ね、申し訳ない、ね い, つもね、いいごうまとありねねつもす。<笑>